はいどうも、六代目です。畳の表、畳表には縦糸が入ってます。このように、畳表には糸が入って、えー、その縦糸ですね、それに応じて、まあ、いぐさが折られていくと。で、この、この畳表は、面と朝が入ってます。これですね、この朝。 今はですねラミーとかマニラとかなんですけど昔は大浅いわゆるタイマですタイマの糸が使われていました今はですねその糸が使えないのでちょっと昔のスタメとは違うのかもしれません浅糸で畳を持ってそういう活動も水面下ではあの得られております復活させたいということで日本の文化ということでですね